こんにちは。テンションフェスタ踊り子大です。今度は、皆様に、今を届きに参りました。皆様のもとに、福がた、明日訪れるように、元気よく演舞させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは踊り子、両手。お客様に、礼お願いします。はい。それでは参ります。 日本全国 「風の神様よろこんだ」「はっくちもめかもた!」 おり子気をつけお客隠したありがとうございましたあありがとう文章にいま一度大きな拍手をお願いします。